こちらをこの車の中に焚いてみて空気が浄化されるのか7分でこの車内が浄化するのかどうかっていうのを確認してみたいと思いますこんにちはコミュニティでも予告をご紹介させていただいたんですが今日ご紹介するこちら非常に珍しいアイテムでまだ日本に売られていない商品になるんですが、えー、こちらの 商品は、たった7分で車内の空気を入れ替えられるハイパワーな吸引力 25.5 リューベ。通常の車載用の空気清浄機よりも2、3倍の清浄力のあるイスラエルのフィルターメーカーが作ったこちらの空気清浄機のご紹介を今日はいたします。 後ほど、こちらの方は、実際に、こちら、カトリ線香それからこちらのお香こういったものを買ってきましたので、こちらを、この車の中に焚いてみて、本当に7分で空気が浄化されるのかっていうのもご紹介をしていきたいと思いますので、最後までご覧いただければと思います。 商品のパフォーマンス紹介の前に、こちら内容品の紹介をさせていただければと思いますで。まずこちらのパッケージがこういったかなり豪華なパッケージになっております。まあ、これを開けるだけでもかなりワクワクする。まあ、イスラエル製ということなので、どんなものが入ってるのかなっていうすごく期待感を与えてくれるパッケージになっています。それからこちらが 本体になっておりまして、まあ、この部分がシリコンになってるんですが、ここの部分にねじり込ませてカップホルダーに固定して使うものになっていますので、車が動的な状態であっても、これ自体が外れることがない、落下することがない設計になっております。こちらは後ほどまたご紹介します。 こちらの方、これが今回のフィルター、イスラエル製のフィルターメーカーが作った、こちらのフィルターのパッケージと、あとはこちら、匂いが選べるようになっていまして、これは今標準のキットになるんですが、モーニングシャインという、まあ、バニラの匂いのする、こちら、香りが入っております。これ私非常に 気に入っている匂いで、すごくいいなと思いました。あとはこちらのトリセツの方と、家庭でも使えるように、こちらの家庭用のコネクターも標準で付いております。それから最後にこちら、車で使えるように、12V の シガーソケット。まあ、こちら。今回はこれを使ってご紹介をしていこうと思います。本体をどのように使っていくかというご紹介なんですが、まあ、こちらが本体になります。で、このように、ここシリゴンになってるんですけども、少しこういう感じでねじり込ませてあげて、で、ここが電源のコンセントを差し込むところになってますんで、まあ、ここに、ポート、 はめ込ませてあげて、死が 12V 供給できるような形ではめ込んであげれば OK と。で、これ今、はめ込んだだけでこのように稼働しましたけれども、最初はこれメイン電源がここについてますので、これ長押しでオフ。で、またこちらを長押ししてあげればオンになるようにもなっていますし、車の場合はもうそのまま、例えば、 ここ今、この正常機の、ここのファン、モンターがあるんですが、強弱を調整するところなんですけども、まあ、例えばこれ7段階で調整できるんですが、まあ、22のここの設定今してあって、まあ、車をこう止めたとき、まあ、例えば、車一回止めます。まあ、止まるわけなんですけども、また、ここに入れてあげれば、同じレベルでファンが回り出してくれるといった、 車で使えるようなセチュエーションにも対応しているというのが使いやすいところにもなっています。次に本体の中身を説明していくんですが、上がこれ今上蓋になってまして、これは上から空気が吸われるようになっています。なのでこの中にこのような形で網が貼られています。で、これはもう一つタイプがあって、タバコを 数型用の、まあ、灰皿になる蓋もあるんですが、オプションとして出されていますので、チェックしてみてください。こちらを開けていくと、ま、すでに今もセットしてあるんですが、このように、通常、最初購入された 場合は、まあ、何もついてなくて、先ほどのパッケージでもお見せしたんですが、こちらが今回目玉となります、イスライズ製のフィルターになっています。で、このフィルターは、H13HEPA フィルターというものになっていて、メーカー独自の特殊コーティングがされているフィルターになっております。非常に集塵力、除菌、 脱臭性能が高いフィルターになっていますで。さらにその下にはめ込むんですが、こちらが香りフィルターになっていますで。こちらは今回私はバニラ製のものを使用しています。購入の際はこちら3種類のバリエーションがありますので、好みに応じた匂いのものが選べるようにもなっております。実際つける場合は、こちら そのまま、はめ込んでいただいて、このようにはめ込むだけで OK と。で上から吸い込んで、下から排出されるようになっています。でフィルター自体の交換サイクルは、こちらのメインのフィルターは半年おきに1回交換。で下の匂いフィルターは1、2ヶ月に1回交換というのが、 推奨になっています。で、これを、このまま、はめ込んで、この、蓋をするだけで、OK ということになりますので、フィルターのセットや交換も非常に簡単に行えるシンプルな設計になっています。で、先ほど紹介した通りで、これが、ファンモーターのダイヤルで、最大7段階まで設定ができて、 一番、これ、最強にしますと、これ、だいたい8000回転ぐらいだったと思うんですが、これで 25.5 リューベ。このクラスの空気清浄機としては、最大級の吸引力を誇っているものになっています。 で、戻すときは、半時計回りに回してあげれば戻りますと。冒頭でもお話した通りで、こちらから吸い込んで、こちらの下から排出されるようになっております。で、フィルターの話でもご紹介したんですが、まあ、独自メーカーのコーティングをされたフィルターなんですけれども、昨今、イオン、プラズマクラスターやオゾン発生で消臭用を主とした商品も多いんですけれども、 これはイオン UV オゾン不使用ですので人体を心配する必要もない安心して使える空気清浄機になっております。はい。ということでこちら商品の紹介をさせていただきましたので今度は実際に一番強い状態最大 25.5 リューベイというこちらの 吸引力発生している状態で、この状態で7分で車内の空気を入れ替えるパワーを持っているということなので、こちらのパフォーマンスをご紹介をしていきたいと思います。はい、それではまずですね、こちら実験なので非常にワクワクするんですけど、このおこセブンイレブン、セブンイレブンでも売ってるやつなんですが、 こちらを結構まとめて火をつけてある程度放置してまずは見ただいと思います。あちっちこんな感じでカンカンに入れてちょっとこちらで放置してみたいと思います。まあ、こんな感じです。これでちょっと閉めてそのまま放置してみたいと思います。で、こちらはまず入れないで、はい、この状態。結構煙が今出てますんでこれで しばらく放置してみたいと思います。今、放置させてるんですが、今のカトリー線香ですと、あまり煙が出ないということで、こちらのお香で試してます。お香結構火が、煙がかなり出ます。なので、もうちょっとお香を増やしてみようかと思います。なかなかミニバンなので、車内も広いので、あまり煙が10万、 しにくいっていうのがあるんでまとめて火をつけていきたいと思いますはいとりあえず全部火ついてないんですけどまずこれ充満させることが目的なのでこれで様子を見てみたいと思いますすごい煙が出てます今一定時間おこを炊いたんですけど 煙がどんな感じか見ていいこうとと思まますすちょっと開けますかなり煙がこう閉めるとパッとこう煙が出てくるのがお分かりいただけるかなと思います。車内もそこそこ煙っている状況がお分かりいただけるんではないかと思います。タバコの煙を まあ、タバコの煙の想定で、まあ、お香を炊いています。私、タバコ吸わないので、お香を炊いて、タバコの煙を想定して、やってみたいと思います。まず、止める前に、一回、どんな感じで吸うのかっていうのをお見せしてみたいと思います。はい、パワーボタン入れます。こうすると、もう勝手に、電源が入ってくる。 最強にしてみたいと思います、まあ、下からエアが出てくるので飛ばされてる感じなのでこうして見ていただくとわかるかもしれない、はい、目視上でも煙が 吸われているのがわかるのではないかと思いますもうちょっと上の方、はい、こんな感じですとこう煙を吸っているのが見てわかるのではないかと思いますで上から煙を吸って下に下からフレッシュなエアが排出されるといった形になっています で、この状態で、この線香を取り除いて、7分でこの車内が動加するのかどうかっていうのを確認してみたいと思います。はい。それでは始めてみたいと思います。いきます。 はい。ちょうど今、7分が過ぎて、車の中に乗り込みました。うん。窓を開けなくても、ま中にいられる状態かなと思います。うん。かなり増加作用としては、すごいなっていうことを、まあちょっと今、この検証をやったの今回初めてなんですけれども、いや、これすごいですね。なかなか、これ、 一本で窓を開けないで、かつこのミリワンのこの車のサイズで、これだけ浄化作用があるっていうのは、うん、正直ね、ちょっと今びっくりしています。線香なのでタバコよりも少し匂いが残りがちではあるとは思うんですけれども、全く匂わないというわけではないんですけれども、もうかなりのレベルで 先香の匂いが取れてるなと、いうことをすごく実感することができますね。これは。いやーすごいな。はい。ってことで、実際にお香を炊いて、こちらのセブンイレブンのお香になるんですが、これ100円で非常に安いんですけれど、これを、一束。まあ、ありえないんですけども、評価をかなり、 きつめにやってみないと、なかなか信憑性っていうのが得られないと思いますんで、実際にこれを一束焚いてみて、まあ7分間ということで、吸引を、吸引力を 25.5、ーベ行って、車内の空気を入れ替えられたのかどうかということで、お伝えをいたしました。これだけの線香を焚いても、 7分間でかなりのレベルの煙を吸い込んでくれて空気を浄化してくれるということがものすごく実感することができました。私タバコ吸わないんですけれどタバコ1本とか2本ぐらいのレベルでかつここに灰皿がつくんですけれど出ている煙そのものを直で吸ってしまえばもう全く 煙たくないなっていうことも、ま、おのずと想像できるなと、もう言うぐらい、ものすごいパフォーマンスを持った空気清浄機だなということを感じました。こちらのブートの空気清浄機を試してくれっていう前は、全く空気清浄機としての実感っていうのが僕、湧いてなかったんですが、空気清浄機ってやっぱり意味があるんだなっていうことをものすごい強く実感しました。 これだけ空気を清浄してくれて、かつ、この匂いフィルターの匂いの良さ、心地の良さみたいなものも僕自身はすごく感じたので、これは手放せない車のガジェットの一つになるなと、ああいうことを改めて感じました。ということで、こちらの商品なんですけど、8月26日から幕開けで 最大 30% の割引のある先行予約販売というのが開始されます。数量限定で最新情報が得られる公式ライン、概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらをチェックしていただいて、まあ、できるだけ早く購入された方が割引としても非常に高くなりますので、いやこれはね、すっごいお勧すすめできる、さすがイスライド製のフィルターメーカーということだけあって、 こちらは非常に優れた空気清浄機だなということを、まあ、ものすごく感じましたので、これはもう車乗ってらっしゃる方、もうすべての方にお勧めしてもいい、非常によくできた画期的な空気清浄機なんではないかなということを今回感じました。はい。ってことで、ブート、空気清浄機、こちらのご紹介を今回はいたしました。 当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っております。また最近はこういった珍しいガジェット系のご紹介等もしておりますので、ぜひチャンネルの方をチェックしてみてください。それでは失礼をいたします。